藤山ビッグバンこれぞ祭りのバカ力前ラ舞香倉の皆さんよろしくお願いいたしますありがとうございます熱気にあさしましょう会場にお集まりの皆様おはようございます<笑> お, おめでとうございます毎年この時期とても楽しみにしてやってまいりました「朝一の演舞ですが会場を「お見舞いおさかい祭りを」を、えー、盛り上げて温められるような演舞をしたいと思いますのでよろしく お願いしますでは少々お待ちください。 グラの皆さんありがとうございました。